はいおはようございますラスカルでございます本日は久しぶりにですね栃木の方へ訪れておりまして今日もラーメン食べていこうと思います本日ね訪れたお店はこちら後ろ看板見えております竹末食堂さんにお邪魔しようかと思っております、えー、先日ね内装等リニューアルいたしましてメニューなんかも一新したということで今日はそちらの新しいレギュラーメニューを食べていこうと思います栃木のね人気店でございますので僕もねめちゃめちゃ食べるの楽しみでございます とということで、まね1回目のラーメン到着いたしましたこちらが醤油のあっさりということでめちゃくちゃうまそうでございますえ早速ねこちらもいただきますまずこのスープはもうこの澄み具合がすごいわいただきます ふんとした感じはなくてじんわりと広がるほんとに出し感が満載の鶏のスープで優しいんだけどじんわりとね全体に鶏の旨味としょうゆの香りが広がってい感じああこのスープうまいなそしたらこの辺りで麺いっちゃいましょうかうんうまいな スープにすげえ合うわうんうま表面はね小麦らしいもちっとした食感があるんだけど芯がね低カツのぷりっとした麺のような歯切れのいい食感になっててこのねコントラストがものすごく美味しくて表面がねこれしっかりとスープを吸い上げるんですよこれ一杯の相性っていうのかなそれがものすごくいいです んでこれチャーシューですよチャーシューはこんな形でだいぶね分厚いんですよいただきますしみるなこのラーメン 僕特徴的なのはチャーシューだけじゃなくてトッピングにねこちらの鶏団子も入っておりましてこれの、ま、味とか食感は想像つかないんだけどひとまず、ね、いただきます、うん、しっかり鶏肉なんだけど豆腐心情みたいな口でふわっとほどけてく感じちょっとねこの団子やばいかもしんないうん、うん あーじんわりと優しくてついついスープ飲んじゃうねあーうまっうんというん、っことで一杯目こちらのラーメン完食させていただきましたごちそうさまでしためちゃくちゃうまいということでただね2杯目到着をいたしました2杯目にいただきますのはこ テリのスペシャルでございますねで今回ねこれと一緒にいただきますご飯物がこちらですね本日ね限定で提供しておりますローーストポークでございますいやーこれもねめちゃめちゃうまそうなんでいただきますでこちらのラーメンにはねここにホタテのペーストが乗っかってるんだけど、まあ、これもね味変ということで徐々に溶かしていこうと思いますがひとまずはそのまんまのスープを一口いただきます うまいや、濃厚だこってりというよりか、まあ、本当に濃厚鶏のうまみがギュッと詰まった白湯系のスープでこれねめっちゃうまいよ止まんないもんうまでこちらのラーメンは先ほどのあっさいと違ってまあ、ね、太麺となっておりますねいただきます この太麺、うまっうん、やっぱりねさっきの細麺と違ってちょっと太麺になってくるとスープをね持ち上げる量が減るんですよただかなりね濃厚でこってりしてるのでこのねスープの濃度とバランスがバッチリうんそしたらこのねホタテのペーストを少しずつ溶かしていきますか これ麺に絡めるとやばいなこれ、ね、んんうんペ、ね、ースト自体に臭み全くなくてホタテの甘みこれが加わることでよりねなんか鶏の甘みとか旨味を感じるような相乗効果って感じで持ち上げるようないい組み合わせですはいお待ちどさんでーす<笑> ご飯も旨すぎて置いてきぼりだったけどちょっとこれも食べていこうかとこれ見えますやばいでしょう、うんうま、ん、っ、うんあのね、脂身が溶けるのはもちろんなんだけど赤身ごと溶けていくのよすっごいねこの仕上がりもう スイカのご飯到着いたたししましたああやっぱうまそうですね<笑>うわーこれヤバいですね<笑>ということでただいまねこちらでございますトリュフがふんだんにのったチーズライスいただきましたではこちらのライスなんですけれどもこっていのスープを合わせて食べるとリゾット風でめちゃくちゃ美味しいってことなんで、まあ、ちょっとこれ終盤ですから、えー、いきましょうか いや、これはうまいねこんな感じでいやーやばっちょっとこれいただきます<笑>うまい<笑>うん本当に竹製さんちでこのこってりを頼む方はこのライスを頼んでいただいて ぜひ合わせていただきたいと思いますこれはね感動すると思ううんうんさを、うん、もしっかりとかけてうん とただいま で, ですねこちら2杯目こってりのスペシャル完食させていただきましたごちそうさまですということで3杯目にいただきますのがこちらつけ麺でございますつけ麺はですねもう完全にリニューアルされたそうで僕もね食べたことがないので早速ねこちらもいただいていこうと思いますいただきますありがとうございますご飯ものもいただいちゃいました ごご飯ものが牛ユッケでございます、まあ、こちらも本日の限定のご飯でございますねユッケをねまずいただく前にこちらの麺丼すごいんですよこれトリュフだとかこのホタテのペーストがのっておりましてここら辺のね麺自体にもオイルはねしっかりと絡んでいるそうでまずはねここら辺を混ぜて麺だけで食べてくださいってことだったんでひとまずねこの麺だけでいかせていただきたいと思いますうん これね、オイルがトリュフオイルになってましてトリュフの香りとホタテの旨味全体の香りが麺に絡んで十分ねこれだけでうまいですね全体ねオイルとペーストをあえましてこちらのつけ汁にドボンとこれ見てよ麺が沈まないぐらいのおこよよく絡めまして いやこれちょっとめちゃくちゃのコースで 漬け汁の方が見た目通り相当濃厚な仕上がりで動物系とか魚介系のうまみもしっかりと感じるんですけど鶏オイルとかのおかげで重たすぎないというか後味をキュッと引き締めてくれてバランスがすごいですわちょっとこれマジで一口食ったらまいったって思うと思うんだけど<笑>俺はもう完全にまいってるうますぎてね 特なんでね、こちらの限定のユッケもいただいちゃいましょう一番ね美味しそうなシーンでございますこれうわまた卵の黄身の色が濃いなうわ肉柔らかいしこのごま油の感じうん上がんねえな スルーメンもすべて完食してしまいました3杯食ってもう感動しかないわ美味しそうということで本日の、ね、最後4杯目のラーメンが到着いたしましたこちら4杯目にいただきますのが本日限定で販売しております京煮ぼ中華そばとこちらねご飯物で豚角煮いただきましたこちらもね早速いただきますまずはスープからいただきますあーうま、ん、い 確かに名前通りものすごく煮干し感強いんですけど醤油自体に鶏も使っているそうでその鶏の甘みとか旨味みが下支えになってて煮干しの嫌な感じそのえぐみとか苦みっていう部分を中和してくれて煮干しの旨味の部分と香りの部分鶏の甘みこういったねいいところの部分が完全に出ておりましてすごい濃厚な煮干し系のラーメンですねあそしたらこっちの小米いっちゃいますか やっうん、うん、そしたらねちょっとこの辺りで最後のご飯物でございますこちらの豚角煮も行ってみましょう角煮もトロトロだわ あ角煮おいしいもちろん角煮なんで甘みは効いてるんですけど甘みの部分も強すぎずしっかりとね八角が使われててこの醤油の香りと八角の香りおいしい<笑><笑>ーんーんんうんうん うん、ただいま最後のラーメンご飯もの全て完食させていただきました、うん、ごちそうさまでした。 とということで本日はですね竹製食堂さんで通常提供しているメニューレギュラーメニューですねこちらを3品で本日限定で販売していたラーメンを1品に、まあ、ご飯物をね4種類いただいてまいりましたがどれもねめちゃくちゃ完成度が高いですメニュー数は豊富ですが一個一個ね手抜きを全くせずにね本気で作っている料理だと食べたらもう一瞬で分かる美味しいメニューばかりでございました今日食べた商品以外にも塩だったりとかメニューも豊富で来た際にはちょっとどれを頼む もうるかと思ううかれるとんですけれどもぜひね僕の動画を参考にしてもらって皆さんの俺が食べたいなと思うお好みのラーメンを見つけてもらって竹製食堂さんを全力で楽しんで食べてみてくださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画と思ったらチャンネル登録コメント高評価またサブチャンネルの方も活動しておりますので概要欄の方からそちらの方もチェックしていただけると幸いでございますそれでは次の動画でお会いしましょうじゃあね